こんにちは、でです。森です。本日は、えー、東京都西新井にあるプライベートゴルフクラブ321さんにお邪魔しております<笑>、えっと、森先生の視聴者レッスン企画の前にシミュレーションでラウンドしてからレッスンを受けたいと思います先生よろしくお願いしますあれですねソレンですね。<笑>ってことは<笑>そう そうです。<笑>頑張ってください。<笑>はい。一応そのゲーム設定はえっ、ー、とミエちゃんがまあレディーシティー、で私がレギュラ ー, っていうーティー、シロティの設定で、あとは ＯＫ パット、ま距離が一メーターっていう設定になってます。<笑>はいはいよろしくお願いします。お願いします。これ変わりましたか？何？ドライバー変わってないですか。変わってないです。変わってないです。ええとこれ。 違ていうか、見てないんですよっないだと思います。そうですよね。確かに初めて見たんだ見たと言えるーたー。すごい、こんな。すノーミングアップゼロ。ノーミングアップゼロですが。そうですよ。よし、よし、ちょっとご無沙汰ぶりです。 お久しぶりです。お久しぶりで両方おかしく。お久しぶりなんです。行<笑>きます。ちょっとやっぱり、ね、やっぱり<笑><笑><笑>ん。本当だ。武蔵たってことは練習あんましてない。もしかして。<笑><笑> ちょっと実はい。<笑> 今日は、ちゃんとドライバーとか使うんです、ね、いいだら、えるみたいな綺麗<笑><笑>、ね、あ、が、まあはい、別名。えっと 今今スプーンって言ってたじゃないですかあはいはいはいあったねあったねと思ったんですけどサッカー振られると思わなかったんですけどやばとかええー、ちょっと待ってくださいどういうでもあの動画私見て恥ずかしいこと言ってるなって思ったんですよ見返されてたそうですよねそうです見ました私もメント<笑><笑>あのコれはあれは何時だあっクリクリあっそう そそうだそ う, そ う, そう素晴らしいしょ。<笑> 私、あ、使ってないの、本当に。え<笑>、どうでう<笑>す 上, っんじなっ上やっちゃってる気がしますね。うんえー、ねおお、すごい。間の、八。おお。うわー。なんか、どれも、たまっても、高く飛べますよね。す<笑>ごい。私は、あと。 番番でできますやんんはいいいいっちゃょっと今全部全部体的に逃げてるのそうですかじなああそうそうそうそう。はい ガチナイスー<笑><タン><タン><タン> なんでちょっとこんな方 に, <笑><笑><笑>に習ってると思うと<笑>ナイスです。<笑>あは じゃないです、バーディー戦。いや、さすが先生ですねー。え、しかも、もう。準備ゼロですからね。はい、あなた準備ゼロですか。準備満タンでやります。マジか、もうね、ちょっとね、しゃべれなかったわ。<笑>バーディーしかしゃべってなくて、<笑><笑>まあまあまあまあ、あれなんですけど。まあ、この後、まあ、百切りに向けて、あのー、やっぱりやって。 いいかがいけなけんで、まあ、まずちょっとこれを押さえようっていうの、まあ、今までいろいろやってきたと思うんだけどあの、まあ、改めてちょっとまずこれを収めようっていうのが、まあ、2個くらい あ, のあったら嬉しいなと思うんですけどどどうですかどんなの思いつきます、えー、っとまずは力み、はい、手の力がまあ久々だったっていうのも言ってたんで、まあ、ちょっと当てたい感というか当てないと感が出て多分。 右手の右手が強くなってるのかなっていうのが一個じゃあ力みの取れるレッスンみたいなのをやってみるっことか で, すかそうですそうですそうです、うん、そこからフェイスでいくって感じかな、まあはい、なるほどあとはやっぱフェイス返すフェイスローテーションっていうところはいだいぶやっぱもう右でこのコースとかちょっと右すぐ OB 広げがあったんで、はいうん、セカンド OB とか、うんうんうん、やっぱ出ちゃうと女の子とかもったいないと思うので、はいはい、もう右出たら ボールが上がってもやっぱ、ナイスショットじゃないかなって、えーね、も, うもう左に、基本的に左に出さないと、はい、もう右でたまたま。いいとこ行ったとしても、そこはやっぱ、わあって言っちゃいけないのかな。右には行かないようにしていくってい う, そう。形はどうであれ。そう。はい。まずはまっすぐ飛ばさないと、えー、やっぱスコアメイクもしにくいので。ここを直していけたらなと思います。はい。 わかりましたじゃあ、えっと、次の動画その2つ、はい、次の動画からかやってもらいたいと思いますはい、はい、じゃあそんな感じで今回の動画はありがとうございましたっ日たん現状を知ったっていう感じでもナイスバーディーでした<笑>うナイスバーディーですよっです。